うまいうまいうまい。いいですね。なんかちょっとリアクションがあるといいんですけどね。どう固まってきた。えちょっと。ありての話ね、うんちみたいになればいいのさらさらになって。だってさっきのうんちっぽかったでしょうにゅうにゅうにゅうにゅって。ありての話ね。はい。 じゃあ頑張ってみるよよしよしえ今ですかもうですかもうもうそれいいんじゃないなそうする固まってこないいや柔らかいえ便秘になるよ止<笑>まりよいやもうめっちゃ柔らかいめっちゃ柔らかいんですよまだ柔らかいえそう柔らかいですかあじゃあもうちょっとかなですよねまあない鉄鋼ってこれこの後ぎゅう急に固まるんだよねえそ う, ですうん怖い怖いあ今度はほらみんなにやってもらうからねあのこれちょっと紹介したんで鉄鋼のなんか卵みたいなの見せてよねあれやってもらいます あ, あれ固まって 楽しいんですよ。あの暖かくなってくるのあ熱で。暖かくね？あれこれ暖かくなります。水が熱なんですけどね。そろそろかな。あなんかそろそろっぽくない？そろそろ固まるよね本当ですか。さ、頑張って出そう。はい。いいですか？せーの。全部ですか？ムニ ュ, ムニュ全部ですか？はい。ムニュムニュ。あこの雰囲気どうですか？おお。おーおー。十分とは思えない。<笑><笑>はい、あいい感じですよね。 うまいですよね。これがあの、えっと、いわゆるほら、粘性、粘り気の強い方の、ね。白っぽいって言ったのは、ちょっと感覚的に難しいんだけど。あのケイ素です。酸化ケイ素、二酸化ケイ素で、石英の仲間だと思ってください。ね、ちょっとだけ黒くして、はい、はい、大丈夫です。えっと、黒っぽいって意味わかりますか。あの成分の中に、いろんな、あの、いわゆる金属イオンが入っていて。ケイ素。 を上回るその金属イオン入ってると黒っぽく見えるんですよ岩石って大体黒っぽいですもんねはいどうぞ置きっぱなしで大丈夫だと思います置きっぱなしでこっちは分かりやすいですよねえトロトロになるはずなのではい、はい、もうちょっとバッテリーないはいごめんはいトロトロトロトロえこうやって来たかあでもいいよあいいよいいよはい誰かはいいい感じですね ね、これ以上やるとまず、はいそんな気がする、ね、これねねあの露骨に下痢みたいっては言えないんですけどねとろっ、はい、ういうまいうまいうまいよくできました、はい、拍手